神奈川県は旗の市からやってまいりました旗のラムショーと申します、えー、今ねご紹介いただきました通り、えー、旗の元気祭りということでですね、えー、来月の、えー、4月の8日9日4月の8日9日ですよ皆さん覚えてくださいね、えー、旗の市にあります出雲大社相模分子の境内でね、えー、60チームぐらいですね集まって、えー、演舞してまいりますのでそちらの方にもねぜひ足を運んでいただければと思いますはい、えー、それではですね、えー、我々の演舞始めたいと思います あまり読まないで大荷子構え湿風神雷おっああ しいなしよろしくお願いします。